50回の表中京高校の攻撃は8番キャッチャー西山君。 ライト大島君。 1番、佐藤中植君。 Yeah. 2番セカンドお豆腐。 4番センター、柴田大吾。 高贺的高不 しばらくね。 对 じゃあ。 中京高校が立ちましたただいまから中京高校の栄誉をたたえ校歌を演奏し後旗の掲揚を行います。 お客様にお知らせいたします決勝戦は午後0時30分から行いますなお決勝戦のベンチは応援団の入れ替えが困難なため中京が三塁側三浦学園が一塁側とします